はい、まあ、こんな感じで風も止みました、GoPro ちょっと調子悪いんで、ゴープロ調子悪かったんで、この一眼レフであちこち動きますが、ま あ, あんまりその、そ、まあ、まあ、画質はこっちらの方がいいけど、手ぶれがちょっとしたりするかもしれません。まあ 木もあれぐらいの揺れっぷりで結局まあその木がぶっ倒れるということは起きませんでしたしねいいんじゃないでしょうかはいまあそれすごいそれっぽいすごい被害というのもそんなに大きい 言う て, てもこんのえ小枝が折れるとかそんなもんでしょヤシの木もまあいってもまああれぐらいのねあれぐらいの動きそんなもういかにもぶっ倒れるようなことにはならないしならないしもう夕方夕方で雨も今もほとんど すんごい小雨って感じあのここの木もね全然やってないいいことだよかったよかったよかったよかった現場の作業員さんたちがこ う, こう置いていったこのこのバケツのとかころじゃない すごい台風が本気出してきたらあんなの吹っ飛んでなくなっちゃうけどそういうことは起きませんでしたはい桃田 の, のちょものすごい風が吹かれてて大変 そ,、まあ、変そうだったけどまあこのこの下辺そうだったけどまあまあな何ともなく今でもまあちょっとざわざわしてるよっていう感じで これでちょっとカメラ止めてご覧になってもらいましょうかまあ今吹いてるのはまああんなぐらいのね風まあ桃の動きは早いけどもまあそれぐらいでございますまあうれた桃玉などで打ちましたが 青いのはそのままついてるとこの下にポッとポッとってあちこち落ちてる生きる身は落ちてるけどまあまあそんなもんそんなこういう枝ごとぼッキリおられるっていうこともありませんでした一瞬ちょっと風が だけど、歴代このマリンステーションにえぐい被害を与えた台風の中では優しそうだったんじゃないか な, なかまあこんなぐらいだからいい風だってちょっと揺れてるぐらいでね<笑> はい、ありがとうございました。皆さんお気をつけて。はい<音楽>